なっておりますはい、準備中でーすええー、小物道のちょっと番号わかんないけど13小物道136月8日あ令和令和最初のまあ配信は始まってっかしら空いてるねはいなんかぬるうぬるっぽ側はいるけど え団長がいない団長誰だあっうねがえる君教授は応援団いないのちょ教授応援団横につかなくていいのあワニケームをンを検これはえー、じゃあ30分スタートの予定なので オッケーじゃあもういきなりですけど始めちゃいましょうはいえーそれではコンピュータリ殺しちゃダメだからねコンピュータリュウは殺さないでいいよスタートボタン押してください、はい、じゃあ始めましょうかはい 録画も開始したので、始めていきましょう。小、え、物、ー、道十三。ワンピー側、はい、教授ダルシム、ツーピー側、白距離。ええ、中部のクソツイート、製造機。教授ダルシム、バーサス。えー、関東の若手キャミーい界、白。そうですね。急上昇中ですからね。はい、今日は、ええー、解説。 トリピートはいということでよろしくお願いしますこれも始まってますからねはいうんこれですまああのーはい、さっきまあ二階弟さんには言ったんですけど、はい、あの対応するのはキャミ側なんで対応するのがキャミ側はいそれはどういう理由であのー ダルシムの方が動きにバリエーションがありすぎて、対応、ま、絞りきれないんで、押し付けだけだと対応しきれないんで、あなるほどキャミーの動きに対してどういう動きで暴れてきたり対応してきたりするのが、もうダルシムの方が圧倒的にバリエーションがあるんで、あはい、それを一個一個絞ってからじゃないとそう行かないと、やっぱいいいのは取れない今、見てる感じ、キャミーが押し付けてるように見えるんですけども。ですけどこうなると あーもう今のもね、先に飛んどいてるけど、はい、難しい飛んでよけておこれはいいですねここ難しいですよこれはキャミがむずいですねそう、はい、ジャンプちょっと怪しかったけどねあ、でも中パンチだったらダメだったよいや斜めジャンプはいけるでしょ う, しょう、はい、まあまあまあまあまあまあ垂直はダメなんですけどねマジ斜めでも当たったと思うけどな、うん そこはちょっと、でああそこねあそこね教授ね暴れるんだよねああ<笑>あーっとコンボ入って1本目、取りましたねー取ったのはさあ、気ったらハクさあ、1 0貴重な貴重な一勝目ですね なここから帰られるんだ。さあ、白が一位。表示がゼロ。二試合目、ね。今日は流星寺固定でございます。うさあ、残りで削るパーフェクト。れれやっぱねー、フーリーガンでハマるときついですねー。そうですねー。 歩いてキャノンが先ほどからかなりうまく機能してますので、まあ、そうなんですよね。あれに対して正解はもうガードになってちゃうんですか。あの後ろ下がりがダルションすごい強いんで。ほほほほほ。まあ、理由はスパイラルが立ちカードできることなんですけど。あ、な, な, なるほど、なるほど、なるほど。そうですね。見える前で対応がしやすくなるということですね。うもうずーっと下がってでいいです。なるほど、なるほど、なるほど。 あービオルーおー死ぬ気の中キックそうですねあれ読まれるとオアでですすね。何が来るんですか、はい、いや、まあ、キャノンでもアローでもいいんですけどあなるほど。さあ大パンうーんバックジャンプ大パンできるところだった間に合わないーなるほど。思ってあー七まあ、ここからですねうん。垂直ジャンプ中パンが強い殺しきれない こっからどうするかな、踏 ま, ない踏まないあー、ちょっとね、あ, あれ出すんです、ね、インフェルのありで怖かったんですけどね、はいさあまああのー、いかにね、ダルシムがどういう暴れ方してくるかとか、うーんあのー、見ておくと、あとはそれに合わせてキャナを打つか投げるかするだけなんで、<笑>だけシンプルですよね。なんで 教授はここからあの暴れ方を変えられるかとかそういうことありますねそうさ あ, あ、白が2連勝まあ、ここからですねまだまだわかんないですよ、はいあのー、小の道、今までやってますけども3連勝からまくられる展開とか多いんでうんかこれは白の方が思い切りがいい。 教授はまだ迷っている、うん、歩き投げ、まあ、今のね、はい、今の垂直ジャンプに対してついバックジャンプしちゃってるあたりはね、はい、やっぱちょっと迷いが<笑>迷いますよねあーさあ全部通り始めためくりが入ってピュアルつーえなんかね教授はねめくりをなんかしゃがんで透かそうとしてるんですね ほ, ほ, ほ, ほ, ほ, ほ, ほ ス, チースライディングとかでそれは 頭あたりから来る飛び込み重なってない飛び込みには結構使えるっぽいんですけど、はいまあ、さっきみたいに肩狙いに来てると、うん、しゃがむ前に食らっちゃってるんで埋まってればしゃがめないから、ね、そうですねっていうのがあるので、まあ、そのあたりかなという感じはあります ね, あねさあ白球3連勝今度は開幕歩き投げそして C ネ2ラウンド連続のパーフェクト、まあ、あのここだけの話ファジーガードすると結構ガードできる感じの めくりですね裏表、はい、表裏ってガかッてやるとあまあ、割とガードできますねちなみになるほどさあここで、ね、いいペースなんで大事にしたいですねう ん, ほんと遠距離のいかにそうですねいかにキープするかあー手出しちゃったフーズプレイング教授とハクって書いてあるよううんうーうわー 投げ返 す, 投げ返すでい頑張りファイヤー打つファイヤー打つべきああ ー, あー引っかかっためくり上手いあー刻んで投げるこれは圧倒してますね、まあ、手, 手出したところにアロー刺さっちゃってますよねドンピシャでということはあそこはファイヤーだったらもっとマスになるんですか、ね、もしくはアロー見てからバックジャンプ、はい 強ドリル、中パンってやるとつながってピオリーチなんであーなるほど地上であのしゃがみぐらいしてるんで、はい、あのしゃがみ中パンまでつながってなるほどその後はピオリーチですピオリーチでッいい ち, ょちょっと遅らせて大パン置くと食らってピオりますなるほどなるほど、はい、で、もう読めてるならもうそれぐらいはするべきあーまあ見てからでもできるんで頑張ればうまいですねあ100点満点 そうあのね埋めたいところにキャノンんまりいや今の頭突きだろ、まあ、うとう体力負けてるんで頭突きしたかったですよね、はい、気持ちは分かる頭見えてましたねはいこれがねスパイラルが強いスパイラルが一番機能する組み合わせかもしれないですねそうですねガードよくガードしたおっといろんな技を使っていく にしこいでバックジャンプすると落とされてツーアウトしーーーなんと5連勝さあちょっと時間を置くのもありだよルールには別に書いてないですからねさ あ, さあ手の出し方がね割と全部噛み合っちゃってるんで、うん、ここから ずらしていくのもありかなと間違いないはいさあマッツンさんから応援が入ってますどっちも頑張れ結構近寄ってくるんで、まあ、怖いんで手出しちゃうんですけど別に近寄ってきてもクューリガン食らわなきゃ死なないんでスパイラルもするでスパイラルは手出さなきゃ食らわないんでああテューリガンだけを張っていくそうです歩き投げはしょうがない あー、ね、反応がいやーここむずいんだよねいやきついまあいいですね削ってーいやー垂直ジャンプには正解は何でしょうまあ一番むずいけど着地の隙に大キックですねち強キックを頭にやってるはい、はい、ずつきえらいさっき失敗したけどそうですね果敢になりましたね あ、あれ落ちます、ね、落ちま す, ちますあホンダと一緒なんで本、本質は。あ、本質ははい痩せてるホンダだった、はホンダと一緒なのでスラスト対空もできます、はい、はいスラスト対空見たいですね、は い, ススい、ねはい、あれ、相当やばい技ですから、ね、す相当強いですよ、はい、ようやくねあの、ダルシムの形になりましたよね、落ち着きを取り戻しましたね、はい、ジャクファイヤーからバックジャンプ、はい、これですね。なるほど おっと大パン悪くないさあ今日で取り戻したいここは取り戻したい気合が入りすぎなければいいが端っこを大事にしたい歩いてガードしてきても無視とりあえずフレームうわ、ん、ーっといいフレームが燃えたチューですかねおー っ, とクーキックやっと取れた 強ズが 2-1、一本取りましたね。まあちょっとちょっと変えてきましたよね。ちょっと変えましたね。そうですね。ちょっとだけね、ファイヤーあのファイヤーが2割ぐらい増えたんで、その2割で当たってましたね。ーはいあ、声門の書いてるユーヨに触れてるのはシャモンの着地に続きの話ですかね。 <笑>さあ開幕でドリルドリルもなかなか強い行動なんですけどだって勝ってねえと返せないもんーおっていいですね引き中パンの方が強い栄養対策いやなんかね引き中パン座れる説あるんですけど座れる説があるあにうー、まあああああああああああああああああああああああああああああ大あああ大ああああはああああああ なるほどあと一発これは怖いここはね、ファイヤー打つべきだと思いますけどねうおーいタッチコーパンーなんかほう…まあ今ちょっと教授が前に歩いたんではいはいはい透かすつもりでいたけど、食らいましたねあ、タッチコパンチの外からそうですねそういうつもりだったんです ね,、はい、ですねさあ、歩きで画面走っちゃうまあ教授は技術よりも、はい、まあメンタル面をみんなにね、危惧されているんで<笑>まあここから…あー。わ あ, あ、やっぱ相模でつかそうとしてそうしてるんですけどあんまり有効じゃないと思うんだよななるほどねさあ、投 げ, しっかり投げたさあ投げでかいっすねさあマッツンさんからもアドバイスきてますねあーっと今のポイントはねどういうところで風ガーーがばらまいてくるかとかも見といたほうがいいですね、はい、ー確かに確かにさすがにね意識してないと見ても合わせないんでショップ早いとはいえねそう うまいおっと今のテープあよう歩いたがあキャノンがアローになってしまったあるある大パン大パンさあきついよさあ強烈ペースパスコキック今度は相打ちロッケー2 1さあ両サートもう応援団がすごいですね今日は近い応援してるのか近いぞ お竹原さんまで見てくれてる、はい、あー開幕ー開幕あこれファイヤーはあー今今みたいなのを結構狙ってるっぽいんですよねすあれ全方向と逆方向で差があったりしますかねいやどうなんだろうあるあるかもあるか も, あかもー、ね、うわー出たあーブラッキーレル・メーレ ル, ールうーん、えー、反応したいんだけどね遠距離からのイクライフ・ウリガンは まあ、あの、伸ばした手とかに噛み合うと吸われちゃうんでねうんそういうのを狙ってるんですけどあれ違うボタンが違うボタンが違う強 取, 取りだったらね死んでたねであっ開幕ウリがもう一回通す死んだあっ死なない中断<笑>上りパン使ってもまだ来るはさ、い、左拍取って2対6 まあ、まあツンさんも書いてるんですけどキャミーの垂直ジャンプに大キック、相打ちしてれば結構ダメージ負けしないんでなるほどやってもいいかなっていうのは感じますね、で、大キックをしてるとそのうちジャンプ垂直大キックとかに変えてきて、するとダメージ負けしちゃうんですよねね、あ、逆はは、ね、はい表情は今でです表情は2ですね。 さあ、ピックも応援してるぞキャミーの垂直ジャンプをとがめろと全部とがめるとねそれはそれであれなんですけど要所要所でね要所要所でああ逆境キックフリーガンがさっきから通ってますね通るねああタン押しかった相模ぐらいは、えー、先ほどから言ってるように重なってるとそうですねつながってオーアです あのまあ、ジャンプキックくからのフーリーガンを食らっている理由をたぶんしゃべると、はい、あのさっきからあのジャンプキックを食らった後にバックジャンプドリルとかをしてしのいでたんですよ、最初は。はいはいはい、それに対してキヤノンとか暴れ防止を置くようになったんでああ押せねえなってなって食らっちゃってます。はい、なるるほどね、はい、そういういいことととか対対応の対応ののでも、ね、もっっ痛いものを食らってると 投げて。うん、今のもね。あ、いい刻みですね。発狂。あ、表示が多分、あのコパンからの連携は、あの画面見ないで、とりあえず押すか押さないかの二択にしてるっぽいんで。ああ、なるほど、はい。そうなると、あのパチンコになりますね。パチンコね、あのスパッよりはなくなる。パチンコになると、軽、は、く、い、で爆弾ですからね。そうパチンコだと期待値がね、キャミーの方が上なんで。さあ、鬼ドリルからの。わあ。 うわあ投げ返しに対してコ、えー、パンがね下段なんで、ああなるほど、はい、でこ投げ返しに対してコパン食らっちゃって、食らった後にあとに投げ返してるのを食らって、さらにフーリガンが来たところを返せる人間っていうのはいないので、いないね、あの有効だと思います。現在のところ 7対対ですねはい2対7さあ教授勝てばカプトンファイティングオールスターズが発売するんだがいついやしますよ勝てば本当トにホントさああ10年間発売だったけどめてきたからねあっためてきたかカプトンファイティングオールスターズには本田も出るぞあった<笑>本当かなホントかな 開幕、お、ワンダーオクサーも来た。開幕中キックは、いいのか。あ<笑>ぶ<危>ね<っ>、<笑>まあ、そこ、おいきなり。第9回。スパイラルって、あんまなくない。あるある、ある、もうだって、キャミー三択ですよ、開幕やること。あ, ーあろう、あろう、打つ。あろう、フーリガン。キャノン。キャノン、どれかの必殺技出すだけ。三<笑>分の一。そう。さあ、いいファイヤーモードだ。 さあ、これはこのファイ大事にしたいね相打ちで終わりなんだけどうーんタッチーパンチあの技も強いさあ教授が今度は 2−0 で勝つ教授が 2−0 で勝つのは初めてですね今のはしっかりねかみ合ってダルシウム側の安定行動はまあ下がりもしくは、はい、あのー、しゃがみコパンしゃがみコパンはい 短いやつしゃがみコパン振ると<笑>えーと、アローが潰れます強いはい<笑>でさっきブラッピー・ネイルズも勝ったねそうアローが潰れるしコパンん使っちゃったなーって言ったところにフーリガン来てもコ、はい、パン間に合いますなるほどなるほどフリ、はい、が短いですかねああむけるキャンセルファイヤーにはねあれがうーん多分あのック、中スラストキャンセルだったんでね、はい、入っちゃいましたけどうーん僕、ちょっと さっきのじら や, やっててわかったのが、はい、開幕、膝膝はまあまあ強いですね膝の後トップで開幕最速ウイリガン帰りましたでしょそう、そうなんですよ強いっすね、あれの あ, と, あと、下段が出ていたおーっとあんのかねえないや、ある あ, るありますよあー、ね、スパイラりっときた垂直できてればね返せましたね いやでもそこの垂直は恐怖かのんで終わりだからね読み合いですねこれでさ8対3ちょっとねあの脳が働いてない動きを結構してるんで<笑><笑>脳が働いてないあのもうかなり手癖で動いてるところが結構7割ぐらいになってきてるんで なんとかね技を使ってゲームをしたいあーいや、常に攻めてますからね、はい、ハズキャミーがもうこうなったらフーリーガンだけフーリーガンじゃない方法で死ぬとかそれがね、割り切りは必要です、ね、あなるほどフーリーガン以外で死ぬなら OK どっちかに絞るそうフーリーガンで死に続けるのは、はい、もったいないもったいないフーリーガンだけは食らわないしかしハグキャミーも2択になっていると思われるこの行動 が…厳しいいやここから取り戻せますよ。考えてファイヤーを撃てば。そうファイ、いいファイヤー。このファイヤーいいファイヤー。うわ、ん、ああここは…欲勝負にいったか欲張りこれでリーチー結構ね、暴れのキャノン食らっちゃってるんで、あそこガードしないとキャノン以外打ってくれないんで。なるほどなるほど。 キャノン結構ガードしだすと突然2択のフーリーガンとか歩き投げになるんであ そ, うなんすよ、ね、そしたらようやくなんかスラストとかが入るんですねあーはい、だからそこまでまあ10本やるうちに早めにまあ 1, 周をを1周させたかったんですけどさあ高めからのキャノンでどっちも通るような状況になってしまっるのがまずいん歩き投げに行ったがおっとここでピュラするさあまあここからね違う 教授を見せていただきたい違う教授を一皮むけたねこんなにこんなにプレイヤーからのコメントが来た難しい頑張った者道はないかもしれない、うん、垂直にね下パンチはやめた方ほいいうこれはね、さっきからダメー次元になっちゃってますからねさあドリル逆襲うん目の前ですかって逆に戸惑っているああ 知 ら, ない知らないですね全然ありますよ さ, あさっきはアローで死んだどうなるいったああジャンプツーキックは1位これでリーチさ あ, あいい頑張り頑張り頑張り頑張りそうす、ね、ちょっと遅かったけど間に合った掌キックも強い海に行ったところでキヤノンから画面端いい切り返しだと思いますそうですね バックジジャャンプしてさガードてない、投げ返すお互いスパコンがあるんで ね, ここそうすね削りにはいけないですよこれはキャノンが入るーーおー、教授、粘ったいや、ちょっとね、ミスが出ましたけどえっ、ー、とまあ、本来ならコパンコパンスパコンで削りで終わりなんですけどそうですね、スパコンまでもいらなかったんじゃないかな、今ロド、ドルドットだったっていう。 いいや、いや、結構ありましたよ、ちょっと あ, あ, あ23ドットあったんでドドイさあ、今日14、相手のミスで取ったところは何、はい、とかしたいですね、確かに、ーうーん、これ、でもさっきあそこフーリーガン食らったからなーって言ってたら今度は両方食らう、はあ、でもフーリーガンは絶対見てから押せるんで、ボタン、絶対押せる、絶対押せます、押せなないいフーリガンは押せないフーリーガンはない。 押せなないいは準備してない時フーリーガン対策でやっぱりあの最速の2振り技でチョップが出ますからねそうただ2振りで出る部分はフーリーガンに当たらないんだけどね当たったよ、ね、だって上でしょここが当たるんじゃない 横, 横が当たるあっこれは大事にしたいまだ生きてるから命がある殺せるぞお生きてこそ生きてこそ生きてこそですよ 伊達にチューブから来てねえぞ、はい、さあ今日中ここから根性値がも う, ん、おう端っここれでかいあいいですね下がれるぞ下がってたけど押しちゃったさ あ, あハクチャミーはそんなに動き変えてないんですけどちょっと焦りがあるのかさっきからはちょっといやいやエグいが目立つ さあ、練習はだもん、練習してた時もね、コンボミス結構あったんで。うーん、パ<笑>ックンの課題かなと思います。なるほど。はい、ほどあれ、あれ困るな。うー ん,、うん、そうね。<笑>うん、ここは、にやりにいっておる。<笑>あーあーー。避けろ。おお、いいよ。い, ー<笑>いやー、どうする。あと一発、遠すぎる。ああいうちでいいよ。<笑>ああいうちでいいの。危ああ、ドリル。 教授拾っていく今い 今, も今俺緊張したもん<笑>今俺が緊張した今なんかなんと見ててなんとなんと見ててすごいドキドキした今もつれてもつれてエンターテインメントあるなぁ 5, 5対9までさあ今びっくりしたわもつれてきてるよし落とせたねさあもう15試合目さあいい試合になってるいい試合になってますよ あのね、ジャンプダイキック先端は、はい、食らっていいあっ食らっていいジャンプダイキック先端では人は死なない死ななない。なるほどただフーリガンは人が死ぬなるほど。これです。分かりやすいはい。非常に分かりやすいおもちゃのおもちゃの剣なんでうおっとあばれインフェルノ強いですよあれはなるほどあ、確かにコパン固めだったらもうあれは強い。リターン最大狙いますからねいったいったがお断りされたあっ あれファイヤーラップロケよね。うん、どうだろう。まだ大丈夫。焦ってはいけない。焦ってはいけない。今のはねしょうがないとは思います。コパン2回刻まれると、まあ、マジでダルシムなんか手が勝手にスラストをすんで。あ<笑><笑>はい。三発目やと。かさあ中食らってないのにね。あ 中, 中アローでね。あ, あいうち。さあ暴れがいい感じにね。そうですね。噛み合ってきた。ようやくバックジャンプタイプ。いけててててててて。ゴー。 今ちゃんと取ったの偉いですよ。はい、おお、よかった。さはっくん、かなり。様子がおかしい。おーおーおーおーおーおーおお。あるのか。まあ、今のラウンドは結構あの。暴れが。ち仕事噛み合ったっていうのが。あるんで。最速の脱クとか偉いですね。そういうのは大事にしたいね。やべえ、高齢者をかけねえ。でもね、今までもやってたんだよ、それ。全部、全部キャノン食らってただけで。<笑><笑> あ、ハックンの方がそう、てる見られているそうですなるほどねはいさあ、えー、やはり貸されてしま う,、ね、そ, うそうねここなんすわ、まあ、さっきからリーチをかかってますけどそうここからここからなんですね今日中何かやってくれるハックンの精神力くるかハックンの精神力の話になるのかなってますよ まさと終わらせたいんでしょうねおぉあと殺せるかなキャモン投げあと一発ハク<笑>今度踊りたい<笑>待って<笑>必死ああ終わったうわーキャノン重ねて勝ったもはハクキャビちょっとね絶対6でフィニッシュですドキドキしましたけどね さあ、それでは勝者に。コメントをいただきたいと思います。まじゃあはっ く, くんはい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、教授に向かっても一言えっ、ー、とチューブから来てくださりありがとうございました。えっ、ー、とまあ、ダルシム戦、自分結構苦手だったんですけど、はい、今回教授さんとあのまちまち組んでいただいたおかげで、だいぶ練習になって良かったと思います、はい。ありがとうございました。 もういいのそれだけでええー、そんな い, い, のいやー も, もっと頑張るんであの大会で当たったときはまたぼこしますんでししくお願いします<笑><笑>ありがとうございます、はい、いや今日中は映さなくていいよ今日中は映さなくていいよはいそれではえトネペいつもながらご協力、はい、ありがとうございました まあ、お互いとやってたんでね、僕ははい、どっちもそうでれるから ね, ね、はい、ベストな解説だったと思います、ありがとうございました、次回、7月は決まっていない、決まってないそうなので、やらないかもしれない、でなんかやりたい人いたら、あのーまあ、草さんでも二回転さんでもい い, いのかな、まあ、草さんがいいのかな、草くんの方がいいかな、草さんになんか声かけてください、でなんかうん、強い人とか、はい、なんか盛り上がる人として、ね、 じゃなななないとダメなのかかって、んか雰囲気になりかけてるんですけどそんなことはなくて僕は誰でもいいと思ってるんでトやや、るい僕僕やるんだったらあの、2キャラか3キャラ使ってやりたいんだけど1キャラでやると僕1キャラでやるよって言っても僕絶対そのキャラやり込んで練習しないからちょっと不誠実でしょっていうえと、8月が片方だけ決まってますなるほど、ね 9月が、えー、本日正式に決まったのかな、はい、で、えー、と聞いてるんですけどもまだ発表は草くんの発表を待とうと思いますのではい、えー、小物道のツイッターをご確認くださいはい、はい、ありがとうございました、えー、次回7月はやるかどうか今のところわからないということでまあそうですねはいということで、えー、草くんなんかコメントある 今回はなしオッケーじゃあ、はいえーとまあえー、本日見てくださった方と、はいまあ、あと、事前の、ねはい、お互いの練習とかに付き合ってくださった方も多いと思うんでそういう盛り上がりでやっていけたらいいんじゃないかと思います、ね、僕は周りの手伝いしかしてないけど、はい、いやいやそれ助か、はい、助かるなって、はい、おなんかいろいろ書いてくれてる、ね、x ゲー m e r いつもありがとう、はいでは配信は今日はここまでとさせていただきますので。 ご視聴ありがとうございました。また次回。またお願いします。それでは失礼します。